皆さんこんにちは。NGO 世界を見つめて進行を務めます認定 NPO 法人ダイアログフォー people 代表理事の佐藤 K です。そして今回進行をご一緒いただくのが、はい、え鎌倉さんよろしくお願いします。はい K さん今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします同。同じく担当します鎌倉幸子です。皆様どうぞよろしくお願いします。それでは簡単にこの番組の説明をよろしくお願いします。はい。 この番組では毎回、日本の NPO や NGO で働いている方をゲストに招いて、現地での活動の様子やゲストの方々の思いを伺う、そんな番組です。はい、この番組ではですね、本当にあの世界各国、地域の様々に活動されている方々であったり、まあ、あとはこう水の問題だとか、何かのこう、はい、トピックに集中してこう活動されている方々、これまでもゲストにお招きしてきましたけれども、はいまあ、今日は日本で の, あの活動ということで、またちょっと違った興味がありますよね。 そうですねでも本当に日本もが抱えている本当に大切な、はい、大変な課題ですのでしっかりと届けばいいなと思っておりますはいそれではあの早速なんですけれども本日のゲストをご紹介していきたいと思いますえー、本日のゲストはですね認定 NPO 法人語り場、えー、その中でもきっかけプログラムの担当していらっしゃるえー、富永瑞希さんですよろしくお願いいたします富永と申しますよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたしますよろしくお願いします はい、今ちょっとあの鎌倉さんとも話していたんですけれども、まあ、これまでさまざまなゲストの方にも来ていただいた中で、あの語り場さん、あの日本の中で非常にあの多様なプログラムをやっているということで、今日はとても楽しみにしていました。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、では早速なんですけれども、語り場さんが活動を始めた経緯であったり、団体の概要についてご紹介、よろしくお願いいたします。はい、ではですね、あの改めまして、NPO 法人語り場というところに関してですね、あのご説明をさせてください。 えー、私たち認定 NPO 法人語り場は、未来は作れるというキャッチコピーのもと、2001年に活動を始めた団体です。創業者が2名いまして、その2人が当時大学生だった頃に、子どもたちの自己肯定感の低さですとか、あとは未来に対する考え方の格差っていうものに、あの本人たちも当事者ながらですね、疑問を持ったということから始まった団体です。そこから約20年。 10代の意欲と創造性というものについて大きく2つのテーマを持って取り組んできました。1つ目がですね、どんな環境下に生まれ育った子供たちも誰一人取り残さずに学びをつなぐということ。そして2つ目が日本のお子さんたちが未来を自ら切り開く力を育むということです。今ではですね、この2つのテーマをもとに日本全国で えー、お子さんたちの状況に合わせた支援を生み出していまして、えー、現在約15のテーマで、えー、活動をしています。その中でですね、あのこちらにあの語り場の支援を受けた子どもたちの数というふうに書かせていただいたんですが、えー、2020年にはですねあの、語り場として何らかの支援を届けられたお子さんたちの数が、えー、と約12万人になりまして、過去最大となりました。そんなふうにですね、 あの日本全国どこにいてもどんなところに住んでいてもどんな環境に生まれ育ってもですね、えー、意欲と創造性というものを持てる社会を目指して、えー、学びですとかそういったもののサポートですとか居場所づくりというものに取り組んでいるような団体になります。はい、簡単ですすすがが以上ととなりますありままあうございます今あの地図の え、も見せていただきましたけれども、まあ、本当にあの多様なプロジェクトが、15のプロジェクトがあるということで、一つ一つあの僕も概要は見させていただいたんですけれども、本当であったその15個全てをですね、じっくりこう深掘りしていきたいなというところなんですけれども、ここから、ここからはちょっとその中から選んでですね、具体的に活動を伺っていけたらと思います。で、あの、その15のテーマの中でも、富永さんが担当されている領域、この語り場さんの取り組みの中でも、経済的な事情を抱えた家庭の子供たちに向けた支援、取り組みだ と伺っています日本におけるその彼女たち、彼らの置かれた状況であったり、そうした社会環境について、まずはご説明、よろしくお願いいたします。はい承知しましまたでは、ですねこの子どもの貧困というテーマに関してなんですが、このお話については、えー、この家庭の困窮というキーワードと地域の困窮という2つの軸でお話をさせていただきたいと思っています。でまず1つ目 えー、この家庭の困窮ということについてですね、えっと、現在の日本では、今、子どもの7人に1人が相対的貧困というふうに言われていますで。この相対的貧困というのは、国や地域の定める水準と比較して、えー、貧しい状態ということを表す言葉でしてで、この状況が非常に深刻だというふうに捉えています。で子どももの貧困とというふうに私たちも言うんですけれどもおとはいえ、えー、やはえやり 保護者の方親自身の貧困状況というものが、えー、そのお子さんそしてそのさらにお子さんになる子どもたちに世代を超えて連鎖していっているという状態が今の日本における大きな社会問題として、えー、根強く存在しているのではないかなというふうに考えていますこの、えー、貧困の連鎖についても少し具体的にお伝えをします、えー、まずざっくりお伝えをするとですねえっ、ー、と親自身の 経済的困窮、まあ、お金がないという状態によって、えー、社会関係資本ですとか、文化資本というものが欠如することで、さらにそのお子さんたちにも同じように資本が欠如していって、えー、困窮状態に陥りやすくなるという、この構造的課題が貧困の連鎖だというふうに捉えているんですね。今、私、資本っていうことをあのさらっと言ってしまったんですけれども、この資本というのが何かというと、 あのこの3つになりまして、まず経済状況を示す経済的資本というもの、お金のことですね、そして学歴ですとか知識など、えー、とそのお子さんたち、ま、人間のお個人の資産になるような、えー、分ものを指す文化資本というもの。 そしてですね、えー、文脈を指すこの社会関係資本というこの3つの資本のことを指しておりましてあのフランスの社会学者の方が提唱したものなんですけれどもこれらを多く持っている人ほど社会的には有利な状況に置かれるというふうにされています。これらのの資本が欠如している貧困状態の環境でで育ったお子さんたちは例えばですね あの勉強でつまずきを感じたっていったときに学び直す機会ですとか頼る機会みたいなものもなくてかつその状態のままずっと過ごしていく中で自己肯定感が低くなったりとかあそういう状態と隣り合わせで生活をしていくような形になるので意欲の低下が起こってしまって最終的にはお子さん自身があの不利にそして困難の蓄積みたいな。 形で書かせていただいてるんですけれどもやっぱり苦しい状況を抱えたまま次の大人になるっていうことで、えー、また経済的困窮に陥りやすいっていうこのループが回っていってしまう状況にあるというふうに、うん、捉えていただけるとありがたいなと思っていますで、このお話についてはとある調査でも裏付けができていて例えば生活保護を受けている世帯のお子さんのうち約4割のお子さんたちがですね自分は生きている価値がないとか 将来に対して前向きに未来が描けないというようなネガティブな自己認識をしているというふうにされています。同時にあの学校の勉強がわからないというふうに答える割合も一定数おいて、それが将来的に不登校というところに結びついているというようなデータがあることも現状です。でこううしたあの家庭のの困窮っていうものを 社会で支えていこうというふうに私たち NPO も動いているわけなんですけれどもただそれもなかなか難しい状況がありましてそれが2つ目のキーワードとしてさせていただいた地域の困窮です。でこれもですねあの貧困の実態をお伝えする上で切り離せないテーマだなっていうふうに思って今日置いているんですけれどもこれはえと一と言でお伝えするとですね住んでいる自治体によって機会に差ができているということです。 例えばあの、学習っていうものをテーマにちょっとお伝えをさせていただくと、あの学習があ大幅に追いついていないっていう形で、だから塾に行かせたいんだけれども、お金がないから塾に通わせられないっていうご家庭があるとするじゃないですか。でそういったご家庭にに対して、えー、とお子さんに例ええばあの サポートが必要ですねということで、無料塾とかっていう形で、学習支援の機会を提供するっていうことをやってきたのが、これまで自治体だったかなというふうに思うんですが、実はですね、自治体としても、あの、学習支援っていうものを行うかどうか自体が、あの努力義務ということであったり、この支援をするかどうかっていうものが、自治体に委ねられているっていう状況があったりもします。で、さらにその努力義務だからこそというところもあるんですけれども、 例えばその自治体でそもそも学習支援ができる人材がいるのかですとか、そこに人材を貼るだけのニーズがあるかどうかっていうところによっても判断が決まってしまうので、えー、とこういった意味ではですね、生活している自治体がどこかによって機会が得られるかどうかっていうのが決まってしまっているのが現状だなというふうに思っています。例えばコロナ禍っていうとですね、ある程度こう、 平等だっていうふうにあの考えられていた学校教育においても先生方、本当に頑張られた中でですがえ差が出てしまったというところがあってでこれがあのコロナによって本当に私たちのように困窮世帯の支援をしている人間からするとあのコロナをきっかけに表面に出てきたなっていうふうに思うんですが実はこれまでもですね水面下で地域での格差っていうものが広がってきたっていうこともこのお話の中では合わせてお伝えしたいなと思っておりました。 以上になります。ありがとうございます。本当にその生まれた環境であったり、もしくはその家庭が存在する地域であったり、自分自身では変えられ、変えられないその土台そ の, そのものにこう様々なギャップがあるということを話を聞いていて非常に思いました。でまあ、本来であれば、あの、そうした各社を埋めるためのものが社会活動であったり、まあ公的な支援なのかなというふうに思うんですけれども、まあそうした中で、あの、きっかけプログラムって先ほどのスライドの右上にも出てきてましたけれども、まあこうした何かしらそうしたこう、その機会が 実際その周囲に存在しない子どもたちにも何かを提供するというプログラムなのかなということをその名前を見ていて思いました。このきっかけプログラムというものに関してですね、ぜひちょっと深掘りをしていきたいなと思うんですけれども、そちらご説明いただいてもよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。まあ、きっかけプログラムについてですね、まずあの今まさにまとめていただいた形だなというふうにあの、ありがたいまとめだなというふうに思っておりました。えー 私たちがまずいつからきっかけプログラムを始めたかというところからお話をぜひさせていただきたいんですが、先ほどですね、あの、これまである程度こう平等だとされていた学校教育にも差が出始めたということをお伝えしたんですけれども、それがですね、あの、顕著に感じられたのが、やっぱり2020年3月に、あの、全国で実施された学校の一斉休校でした。でしばらくお休みが続いた中で、あの、先生方本当にですね、あの、頑張られて、 家庭と学校をパソコンでつなぐということを通して遠隔で授業ができるようになったっていうこの動きは本当にあのすごいものだなというふうに思っていたんですがその一方でですね経済的な事情でデジタル端末を持っていないご家庭には自治体から対応を受けるまで学びにアクセスができないという形で見えない格差がまた生まれてしまったんですよね。そこで立ち上ががっったのがきっかけプログラムになります ノートパソコンと Wi-Fi の対応をするということで、その困窮、うん、経済的事情によって差が出てしまうっていうことを防ごうと思ったわけなんですけれども、それだけではなくてですね、例えばオンラインで使える学習ツールを使用して、えー、お子さんたちが自由に勉強ができるような環境を作ったりですとか、あとはお子さんと保護者それぞれにメンターというふうに呼ぶ、うん、伴走者をつけまして、意欲を支えるような仕組みを作ったりもしました。 それ以外にも、初めてこうパソコンを使う、お母さんもお父さんもお子さんもみんな初めてパソコンを使うみたいなご家庭もあったので、それを前提にですね、遠隔であのテクニカルサポートを行ったりですとか、面談を通してよりこう適切な支援が必要だというふうに感じたご家庭に関しては、私たちだけではどうしてもこう直接お会いすることはできないので、 えー、地域の窓口と接続するなど、まあ、こういったデジタルソーシャルワークみたいな言い方をしているんですけれども、そういったあの活動も合わせて届けるような形を取ってきています。で、このプログラムなんですけれども、オンラインの支援ですので、あの場所はあの本当に選ばず、日本全国に住んでいるう小学生から高校生までのお子さんがいるご家庭を対象にできました。でただ、経済的困窮世帯の支援ということでですね、 公的補助を受けていることが一応前提とはなるんですけれども、今、あのこれちょっと古いデータで申し訳ないんですが、えー、今現在、約400名くらいのお子さんに届けることができていまして、関東圏内だけではなくて、ですね本当に北海道から沖縄まで、今まで本当に行政の窓口が一つだけあって、そこしか相談ができなかったみたいな、あ、う、そ、ん、地域のご家庭とか、島、離島のご家庭とかにも支援が届けられている状況では ありますただあのまだまだこう出会えていないご家庭もあってですね今つながっているご家庭だけでもあの8割以上一人親のシングルマザーのご家庭でしたりとかそれだけじゃなくて不登校だったりとか発達特性があるお子さんがいたりとかお母さん自身がこう精神的に悩まれててっていうようないろんな困難が掛け合わさった状態での あのご家庭の支援という形で、おそらくですね本当にまだまだ数えきれないほど出会えてない家庭があるとは思うんですけれども、ちょっとそのご家庭だけではもう抱えきれない問題っていうものがある中で、でかつ地域でもちょっと限界があるっていう部分を、オンラインっていうアクセスのしやすさを生かして、どこに住んでいてもこう学びにつながれる状態を作るというのが、私たちの役割かなというふうに思って、えー、日々奮闘しているというようなものが、このきっかけプログラムになります以上です。 ありがとうございます。いや、あの、本当にお話聞いていて、その通りだなと思うんですけれども、まあ、様々にあるそうした、こう、社会資本のようなものであったり、まあ、経済的資本のような、何か一つが、こう、かけるだけで、その後の先のアクセスが閉ざされてしまうということって、往々にしてあるのかなと思うんですけれども、もしかしたら、それって、その内側にいる人って、そこに差があることに気づかないかもしれないですよね。外から見ることで初めて、あ、他の地域はこういうことがあるんだとか、他の可能性があるんだということも気づくのかなと思うんですけれども、そうした地域格差があるのと同時 時にこう日本の社会全体を通してみてあ、この資本が圧倒的に足りていないなとか、ちょっとここは本当にあの全体で底上げをしていかないと危ないんじゃないのかなとか、活動の中で見えてきたそういう実感というのはございますかはい、ありがとうございます。あのまさにおっしゃる通り で, ですね、当事者の方ほどこう狭い中で生きていらっしゃるところはあって、うん、やっぱり全てではないんですけれども、自治体としても考えられているところっていうのは、 見えてきてきいますねそれでこうただ、今まではいろんなところにあの大変な方いませんかみたいな形で利用者の方を集めたいというふうに思っていた中で、えっと、今度はもっと連携できないかみたいなお声がけをくださるような自治体さんも増えてはきましたので、そういった観点では、はい、あのちょっとずつではありますが、実感しているようなところではあります。ありがとうございます。鎌倉さんもお話、ここまで聞いていてどうでしょうか。そうですねいや本当に あのコンピューターを配るとか、w i f i を配るというような、まあ、企業さんの社会貢献としてやってらっしゃるちょっと記事をです、ね、数ヶ月前に見たのを思い出しました。ただ、やはりこのメンターをつける、ただ、あの機器を配るのではなくて、やはりあの人を一緒にあの関わってもらうという、そこがやはり語り場さんのかなり異なる点だと思うんですけども。 危機ではなく人という、そこに至った経緯とかですね、あとその中でどのようなサポートをメンターの方、子供たちにされているのかとか、そういうお話も聞きたいなと思いました。はい、ありがとうございます。まずやはりあのパソコンの対応だけではなくて、人にというところをあのすごく大事にしているのは、先ほどお伝えしたその資本っていううちの社会関係資本っていう、要は人を頼る 人と一緒に乗り越えるということが、やはりこう困窮にいい状態にいる方ほど、孤立孤独と言っているんですけれども、一人の知ってる世界で苦しむということが現状としてはあって、そんな中で私たちができることっていうのは、純粋にその学習面のサポートとか、何かこう、機会をつなぐというだけではなくて、この人になら相談できるかもしれないとか、この人だったら、えっと、自分が 憧れられるかもしれないとか、なんかそういった人に、人と人との関わりだからこそ、あの、できる科学反応みたいなものを信じているっていうところはありますね。それで、こう、このスライドでは社会関係資本の個展っていうふうに書かせていただいているんですけれども、この下に出ているのが、ペアレントメンターと、あの、キッズメンター、ユースメンターという、この子供伴奏、保護者伴奏、それぞれの姿ではあるんですが、あの、どういうふうに、こう、それぞれが、 対応してるかっていうとですね、パレントメンターというのが保護者の伴走者になるんですけれども、4 50代を中心とした子育て経験があるメンバーを中心としたあの伴走者でしてあの、保護者だからこそのこう悩みとか、なかなか例えば特性があるお子さんに対して、なかなか理解ってされづらいよねっていうところとかあ、個性なのにそれがなかなか認められないっていうもどかしさを一緒にシェアできたりとか、じゃあその状態の中でどんなことができたら、 ちょっと一緒に前に進んでいけるかなっていう話をフラットにできるような存在としてお話をしっかり聞くっていうところを中心にあの対応をしております。で子どもの方はですね、あの週に1回っていう頻度で、あの毎回大学生ですとか、あの社会人の若手のメンバーがですね集まってお子さんの話を聞いていったりするんですけれども。 ここでは逆に話を聞くだけではなくてあのお、お子さん自身にやってみたいことが目標になるようなことを自分で決めるというようなあのサポートをしながらですねで、その自分で決めたことを自分で取りに行って達成する、この小さなステップをあの積み重ねる中で、まあ、将来自分がやってみたいこととか、自分が好きなものに気づいてもらう、そこを大事にあの活動をしているような形になります。ありがとうございました で特にあの最後、その子どもたちのちょっと手に手が届きそうな大学生とか社会人とかお兄さんお姉さんがですね、一緒にこう夢を探して、でもその夢をその子自身がやはりこう見つけて動いてくれる、そういうところに伴走してくれる、そういう存在がすごい心強いんだろうなと思いました。ありがとうございます。ありがとうございます。 ありがとうございます。本当に今、あの、鎌倉さんの、あの、おっしゃってくださったことと重なりますけど、何かこう、ゴールがあるとか、これが正解だっていうわけではなくて、みんなでその第一歩目きっかけを育んでいくっていう、そういうプロジェクトなんだな、ということを実感しました。ありがとうございます。いや、本当にあの、もっともっとあの、深掘りをしていきたいところなんですけれども、そろそろ、え、お時間が迫ってまいりましたので、前半はこのあたりで終わりにしたいと思います。え、次回後半はですね、え、この活動を通して見えてきた子供支援の課題であったり、あとはあの、先ほども少しあの、触れてくださいましたけれども、 けれども、子どもたちの保護者の支援について、そしてですね、富永さんが NPO で働き始めたきっかけについてもじっくりと聞いていきたいと思います。鎌倉さん、富永さん、次回もどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いいたします。それでは皆さん、また次回の NGO 世界を見つめてでお会いしましょう。ありがとうございます。ご視聴ありがとうございました。